いないじゃい朝ごはんの時間です。 でねめっちゃ<笑>いっぱい足があるから気になるこれポーちゃんのお尻ですねポーちゃんのお尻ですおはよう大先輩ポポちゃん<笑>本当さ<笑>っきから喋ってたのおはようおはようございますね開やてますか。 おはよう。チと 気持ったでな。<タッ><タッ> 気になった。<笑>おーすごいすごい。ちょっとこれは。<笑>でかいジャガイモだと思ったらいい。<笑>なちっちゃいナスとでかいジャガイモ<笑>。飛び交ってる。おすごいすごいすごいよ。何分の1だろう。<笑> めちゃくちゃちっちゃい可愛 い, い！うん